しかも、私たち夫婦は、二人とも天才でも秀才でもない、ごく普通の平凡な人間ですし、祖先にも結出した才能を持った人がいるという話も耳にしたことがありません。二人とも互いに平均的な家庭に育ち、一般的な教育を受けて、ありふれた人生を送ってきました。私は、昭和20年に生まれ、東洋大学短期大学という、ごく普通の学校を卒業し、夫も高校を卒業後、 機械関係の技術者をしていたにすぎません。ただ、もし他の人と違っているところがあったとすれば、それは大事の持つ能力に深い関心を寄せ、その能力が子供たちの人生に幸せと希望をもたらすことを願って、自分たちの愛情と時間と労力を惜しまなかったかということでしょう。私たちの意識は常に子供に向けられ、生活は子供を中心に回っていました。 私がまだ赤ちゃんだった時のことはよくわからないけど妹たちが赤ちゃんの頃やまだお腹の中にいる時にお母さんは一日のほとんどの時間を私たちのために費やしていたわとある雑誌のインタビューに対して娘は答えたことがありましたでも特別なことをしたわけではありません誰にでもそれをしようという意思さえあればできることをしたに過ぎないのですこの体験記を読んで あなたがもし体内教育を実施しようと決意なさったなら私たちが助言することはたった一つ。それは大きな愛をいつもお腹の赤ちゃんに与えてあげてということに尽きるのです。一生体内教育で4姉妹が揃って天才になる IQ160 以上の子供を産み育てるノウハウ。出生後から発揮された驚異的な知能。世界中のマスコミが 田舎町に世界で一番頭のいい姉妹、私たち夫婦が作った子供たち。子供の才能を引き出す鍵は忍耐と愛。このような見出しをつけた記事が私たちの手元にはすでにスクラップ2冊分ほどもあるでしょうか。また、全米放送のテレビ番組に私たち一家が出演した時のビデオカセットも随分溜まりました。日本でもフォーカス。という雑誌に取り上げられ、 イギリス BBC 放送をはじめヨーロッパからも各マスコミの取材班が私たちの住む田舎町にやってきました。その報道内容のほとんどが我が家の4人の子供たちの天才ぶりに共嘆し、なぜこのような事実が起こったのかを解き明かそうとするものです。我が家を訪れる報道陣の質問に、あるいはテレビ、ラジオ番組のインタビューに対して私たちはいつもきっぱりとこを答えるのです。それは まだ子供たちが体内にいるうちから、教育を始めたからです。胎児は真新しいコンピューターのようなもので、私たちはその中でうまく情報を送り込んでやっただけですと。そして、体内教育を受けて生まれてきた赤ちゃんは、すでに新しい知識を吸収する準備ができていると、私たちは考えているのです。私のどの子供も、生まれて3日目から指を使って、数を数え始めました。そして、 私は、お乳を飲ませるときも、抱いてあやしているときも、お風呂に入れるときも、絶えず話しかけていたのです。他のお母さんから見れば、まだ満足に目さえ見えない新生児に、そんなことをするなんて馬鹿げている。と思うに違いないでしょう。でも、私は、子供たちがお腹の中にいるときから、その素養を育ててきたという信念を持っていましたから、そうすることに何ら疑問を感じなかったのです。実際、 4人の子供たちは、皆、私の話に耳を傾け、かなり早い時期から、教えようとしていることに対して、素晴らしい反応を示してくれました。長女が、生後2週間で、いくつかの言葉を喋ったということは、先ほど述べましたが、他の3人の子供たち、次女現在13歳や、三女現在11歳、4女現在9歳も、やはり2週間から3週間で、初めて言葉を口にしたのです。 また、おしゃぶりやガラガラの使い方もすぐに覚えました。生まれてから一週間ほどした頃、ガラガラを手に握らせて振ってやると、その音を聞いて、とても喜んだものです。胎児や出生直後の赤ん坊に言葉をかけることの大切さ。最初の一ヶ月は、子供たちはほとんどを眠って過ごしたのですが、目を覚ましている時にはいつも、この子たちがお腹にいた時のように、優しく話をしたり、歌ってあげたりして、 その少ない交流の時間を大切にしました。生まれたばかりの彼女たちは、そんな私の愛情に満ちた声や周りの世話にとても満足していたようです。もしかしたら、それは、彼女がお腹にいた時私にたっぷりと時間があったからかもしれません。彼女と話をし、いろいろなことを教えてあげる時間が、とにかく、娘の知能や運動能力の発達には、私たち夫婦にとっては、 毎日が驚きの連続でした。世界中のどんな育児書にも載っていないことばかりでしたし、私たちにとっては、初めての体験でしたから無理もありません。あれはちょうど娘が1歳の誕生日を迎えて間もない頃でしたでしょうか。もうすぐ2歳半になる子供を連れて、近所の母親がうちに遊びに来ていたのですが、その時、長女は本を開いて見ていたのです。ゆっくりとページをめくっていく娘を見て、 その母親は、彼女がただ絵を見ているだけだと思っていたようです。その本にどんなことが書いてあるのこう尋ねられた娘は、その母親に本の内容を読んで聞かせたのです。彼女のことを知らない人なら誰でも飛び上がるほど驚いたでしょう。一緒に連れてきた2歳半の子は、長女の隣でまだ片言しか喋れなかったのですから。そして、その母親は、信じられないというより、 何か奇妙なものを見た時のような動揺を隠せず、自分の子を抱きかかえると慌てて家に戻っていきました。きっと、あの娘は変よ。人間離れしているわと、家族に話したことでしょう。しかし、私たちにとっては、それは喜ばしい驚きではあっても、決して奇妙な出来事でも人間離れした技でもありませんでした。ただ、普通の赤ちゃんより、 全てのことに関して馴染みが早かったということなのです。つまり、それらを吸収する下地が体内教育によってすでに出来上がっていたのだと私たちは考えています。誕生前の大切な時期を何もせずに過ごすのはもったいない。夫は、長女が他人から奇妙な目で見られるたびに、いつもこう主張するのです。この子は、お母さんのお腹の中で、すでにいろんなことを学んできたのですよ。 お腹の中にいるときは、今よりずっと多くの脳細胞を使って記憶しているのです。私たちはその使用する記憶細胞を、本を読んでやったり、計算を教えたり、普通より 50%、あるいは 70% ほど増やしてやったのではないかと思っています。この誕生前の大切な時期を、何もしないでぼんやり過ごしてしまうなんて、とてももったいないことです。不思議だと思うなら、 あなたも次のお子さんが生まれる前に体内教育をなさってごらんなさい。天才だと言われる子供はきっと何らかの形で体内教育を受けてきたに違いないのです。娘はその後1年と6ヶ月を迎える頃には時々高校の教科書を読むこともありました。私たちは彼女に対して赤ちゃん言葉を使わずにいつも大人に対するように話していたのですが その内容を彼女は、ちゃんと理解していたのです。娘が5歳になった時、私たちは彼女に知能テストを受けさせてみました。カリフォルニア SOI のメアリーメーカー博士が行った、その知能テストでは、170以上の IQ を判定されたのです。読書力、数学、認識力、言語テストなど、すべて標準以上のものでしたし、まだ彼女の感情面の初テストの結果も優れたものでした。 5歳で高校1年生、10歳で医科大学予科生にそのため、娘は5歳で幼稚園から初等学校の9年生、日本では高校1年にあたるに飛び級をして入学、もちろん一番若い9年生でした。そして10歳の時大学入学資格試験 SAT を受け、690点という最高に近い高得点を獲得し、アメリカで最年少の大学生になったのです。16歳の現在、 イノリり大学の大学院で解剖学を勉強中。しかし、このことは、私たち夫婦にも、また娘自身においても、今までの延長線上にある、何ら変わりのないことでしたので、ごく自然に受け止めていたのですが、新聞や雑誌、テレビなどのマスコミは、この事実をショッキングなニュースとして報道しました。まだ、その表情にあどけなさの残る小さな娘が、 自分より10歳前後も年上の学生たちの中に混じって授業を受けている姿を見るのはきっと幾分滑稽で奇妙なことだったでしょう。私はもちろんすべてのクラスメートより年下だったけど彼らと一緒に学ぶことに特に抵抗は感じなかったわ。他の人より早くいろんなことを学ぶということは私にとってごく普通のことなの。もうずっと昔からそうだったからと娘は キーな目で見る人々に、そんな風に答えを返していたものです。そして私たちの家族のことは、大学生少女、天才少女といったような見出しで全米の人たちに報じられました。当時、11歳の娘の下には、9歳と7歳と4歳の3人の妹がいましたが、彼女たちも皆長女に匹敵するだけの才能の持ち主でした。9歳の次女は高校1年に、 7歳の3女は中学2年に在籍し、一番下の4女は4歳でしたのでまだ学校へは行かず、家で小学校高学年の勉強をしていました。生き生きとした天才4姉妹の生活。勉強時間も決めない、一切、強制もしない。さて、こんな話をすると、皆さんはきっと、この子たちは、さぞや勉強に明け暮れる毎日を送っているに違いないとご想像なさるでしょう。 私は、日本の子供たちが受験戦争に巻き込まれ、学校で家庭で、あるいは塾や予備校で毎日遊ぶ時間もないほど鍛えられているという話をよく耳にしますが、私たち家族には、そのような状況は想像だにできません。彼女たちは4人とも、それぞれの学園生活をとてもエンジョイしていますし、趣味や遊びに興じる時間もたっぷり持っています。そして本を読み、新しい知識を得ることは、 新しい遊び方を見つけるのと同じくらい楽しくて興味深いことなのです。ですから、私は子供たちに勉強を強制したことはありませんし、一日に何時間勉強するというようなことも決めていません。私たちは子供を天才に育て上げることを目的としていたわけではないのですから。ただ、子供たちが勉強したいと思った時には、私たちのできる範囲で、いつでも手を貸してやりました。 私は、これから体内教育に関する私たちのやり方をご紹介するわけですが、その前に4人の子供たちの日常生活の一場面を皆様にお見せしたいと思います。彼女たちには、いわゆる天才児に見られがちな得意な行動形態は見られず、同じ年頃の子供たちと何ら変わらない女の子だということを、まず知っておいていただきたいのです。我が家を訪れたマスコミや友人たちは、 世界一頭のいい姉妹とは一体、どんな子供たちなのだろうというジウ馬的な好奇心を持ってやってくるのですが、彼女たちが、その同年代の子供たちと同じように遊んでいるのを見て、本当にこの子たちは天才児なのだろうかといぶかしげに首をかしげていたものです。やってみたいと思うことは、何でもやらせてきました。長女と次女は、現在すでにシカゴの大学に通っています。ので、 大学での学園生活を楽しんでいますが、数年前までは、ここをハイオの自宅の農場で、三女や四女、そして近所の友達と一緒に木に登ったり、ドロンコ遊びをしたり、ペットたちと跳ね回ったりしていました。家に帰ると、同じ年の女の子たちとよく遊ぶわ。花を摘んで、首飾りや、冠を編んだり、犬を連れて池へ行ったりするわ。ラジオでロックを聞いたり、 映画を見に行くことも好きよ。外で遊ばないときは、お母さんや四女とチェスやトランプをしたりするのが好き。もちろん勉強も楽しくて好きよ。でも、いつやるかは決めていないわ。三女は、自分の生活を、こんな風に紹介します。私たちの家は、オハイオ州東部のニューコンコードと、ケンブリッジという小さな町の間にある50エーカーの農場に建っており、少し前までは、ナヤで牛を一頭と、 たくさんのウサギや鶏、アヒルなどを飼っていました。学校から帰ってくると、彼女たちは父親を手伝って動物たちの世話をしたり、庭の手入れをしたり、犬や二匹の猫と駆け回ります。夏には小川や農場の中にある池で遊び、庭にうっそうと生い茂る野生の草花やヤイチゴを摘んでは、それでままごと遊びをしていました。また冬には、ソリに乗ったり、スケートに興じたりと、 4人はなかなかのチームワークを発揮し、遊びに熱中していたものです。3から4歳になる頃には、皆それぞれに趣味や特技のようなものを持ち、4人4様の色合いも出てくるようになりました。娘のお得意は音楽と踊り。3歳からバレエを習い始め、家でも時々レコードを回して、その成果を披露してくれたものです。小白鳥の水汁を踊って見せてくれたのは7歳の時だったでしょうか。 また、楽器を演奏するのも大好きでした。